短 く, くすることが温泉を使ってできるんであればそれを伝えていけたらなぁとはい皆さんこんにちは「ゆめぐり女子チャンネル」へようこそ温泉はずきですとまちですこまちはこのチャンネルは初登場かなうん ということで小町もよろしくお願いしますさて今日はちょっといつもとは違った感じでスタートしてるんですけども今がちょうど2020年の2月1日になってます今はですね結構もうニュース見てるとチューブで流行ってるコロナウイルスのことが ややっっぱり一番多くやってる感じなんですねなので、まあ、自分も怖いしなんかそのコロナウイルスに対してかかりにくくすることが温泉を使ってできるんであればそれを伝えていけたらなと思ってこんな形で今日はスタートさせていただきますはいということでですね色々いろいろ調べてもみたんですねそしたら、ね、やっぱりそのまだ特効薬みたいなものはないしもちろんワクチンもない状態なのでまずかかりにく 体をっってあげることとが大事だなと思ったんですねでインフルエンザとか風邪とかコロナウイルスもそうなんですけど全部そういう免疫力を高めてあげるとかかりにくくはなると言われているのでまず免疫力を高めるにはどうしたらいいかということから話していきたいと思いますまずですねこ湯船に入ったり温泉に浸かったりすると体温がどんどん上がるんですけどもそれで体温を1度上げてあげることによって免疫力が約5 5倍になると言われています。これ結構な数字だと思いませんか ?5 倍になるんですよ。なのでその、やっぱりどんどん体温は上げてあげる方がいいですし、毎日お風呂に入ることによって、要介護リスク、いる介護リスクって書くんですけど、要介護リスクがもう格段に減ることも、これはもう証明されてるんですね。なので、やっぱり湯船に毎日疲れるんであれば、疲る。そして、温泉地にもぜひ私は行っていただきたいと思っております。それは、温泉地に行くことによって、 天地効果といっていつもとは違ったところに身を置くことによってストレス発散になったりとか気分転換にすごくなるのでそれもまた免疫力が上がる事柄の一つだと言われているんですねなので温温温泉泉地にに行って温泉に入っててて入体を温めて免疫力5倍これが私は一番いいかなと思っているんですが。 まあ他にも色々温泉に行くっていうことは健康にもとてもいいことがたくさんあるのでまぁ行っていただきたいっていうお話とそしてですね今日はもう一つお話ししたいことがあります私のこのチャンネルではまだ一度も話したことがないしそれから SNS とか自分のホームページとかでも自分からそれについて発信することってほとんどなくててかもう多分ないんですねなんだけど ブライデーさんの記事ですとか、それから、ま、とある番組さんに出させていただいた時にお話をさせていただいたことはあって、ま、それで結構こう、みんなが検索して、知ってる方もすごく多いとは思うんですが、あんまり自分からこう発信しては来なかったことがあります。それはですね、はい、私は実は、 とししたた病気を過去にしたことがありますでその病気をしてその病気自体はちょっと西洋医学で治ったんですがその後こう後遺症として残ってしまった腰痛とかそういうものが全く治らなくて立てないぐらいの状況だったんですがそれをまあ温泉で当時で治したというま経験があるんですね。なのでそのでそ話をちょこっと していいきたいと思いますでその話に乗ってその話の中に出てくる温泉の、まあ、動画とかも一緒に見ていただけたらなと思ってますはい<笑>緊張する、まあ、それもねその免疫力の話にも関わってくるんですが実はですね私キャッスルマン病という病気になりました その病気って日本に1500人ぐらいしかいないってこう言われていてなかなかま珍しい病気だと言われてるんですねでやっと数年前に難病指定もされたっていうことでこうニュースになったのを見たんですけども、まあ、そういう感じのちょっと変わった病気ですうんリンパに腫瘍ができる でですすけどもとてもそれって珍しいことなんですね実はでその病気自体にはなかなかこう専門の先生っていうのもいなくて当時は本当にまに、あ、毎日泣いてたしもう死ぬんだろうなって思ったし、まあ、地元の親友とかにももう死ぬと思ったよぐらい今となっては笑い話で言ってくれるんですが、まあ、それぐらい結構私の中では大きな。 出来事でやっぱその撮ってみななきゃめわからないまずその見つかった時も「がんですかがんですか?ですか」ってすごい聞いたけど先生も「撮ってみなきゃわからない」って言われてじゃあもう取りましょうってなって撮ったんですが取ったら取ったで珍しすぎてわからないわからないというかまあ専門外だっていう話だったりですとか調べてもやっぱり珍しいから。 そんななにいいっぱい出てこないしまあそれで怖くて怖くてなおかつその病気見つかったこと自体が腰痛で見つかったんですがとっても腰痛は治らなくてでどんどん腰痛はひどくなる一方で歩けなくなってくるしっていうまあなんだろう私が今まで生きてきた中でも一番地獄な日々を送ったんですねで当然西洋医学は全部やって手術も成功して。 あとは日本の先生で専門の方が私はその時見つけられなかったので海外の先生たちにいろいろ質問したりしてました専門でやってる先生たちに自分のデータを送ったりして私は大丈夫でしょうかみたいな感じでやってであなたは大丈夫よといろんな先生に言っていただいてで、まあ、そこから何年も検査を続けて病気自体は完治ということになったんですが でも後遺症としてというかそのまあ発見した時からの腰痛がいつまでたっても治らなくてもうずっとこう背中をこう叩いてる毎日だったんですよで叩いてないと何もできないっていう状況でそれをこう続けていてそれでですねまあ西洋医学は全部試したけどダメ で, でその後、まあ東洋医学も例えば針漢方とかマッサージヨガピラティス いろんなことをして直そうとしたんですけど、まあ、それもダメででその時に知人に温泉で湯治っていうのがあるよっていうのを教えていただいてで私はそのままこうどこに行っていいもいいかその時は温泉についても詳しくなかったので近い草津温泉に行って草津温泉でいろいろ温泉に入って見よう見まねで湯治しているうちに少しずつ楽になっていってで日常生活が送れるようになりました。 なのでですね、まあ、すごく怖い体験だったんですが、まあ、そのおかげで今の私があるし、まあ、温泉勉強したいなって思うきっかけにもそれがなったのでいいとは言えないけど良、まあ、かったかなと思いますなのでその温泉って、まあ、その私の経験でもそうなんですけどいろんな力があると思うんですね、まあ、その体温をを上上げげて免疫力を上げるとか そういういのももちろんだしそれから温泉の中に入っている成分で効能だったりとかそういうのももちろんあるし気分的なもの気持ち的なものも当然あるし私がなぜ治ったかっていうのも別にそれにこう絶対的な理由はないんですねしかも治ったっていうか、まあ、まだ腰痛はもちろんあるんですけどでも普通の生活が送れるようになった緩和したそこにも何かきっと理由はあると思っていてだからもっとですね皆さんに その温泉の良さとかせっかく日本に住んでるんだったらやっぱ温泉を使っていろんなことをしていってほしいなと思ってますで当然今コロナウイルスこだけ流行ってますがそれもこう免疫力を高めることによって少しでも温泉が皆さんのこう力になれたらいいなと思っていますはい で本当にかからなかったので、いろんなこう草津には当時の場所とかも実はあったみたいなんですが本当に分からなくて入っててその中で動画でも紹介させてもらってますが西の川の温泉、西の川の露天風呂、結構行ってたんですね。そこがですね草津で一番大きな露天風呂っていうふうに言われているようなところで本当にですね行かないとわからない説明できないんですけど。 もう景色も圧巻だし、その広さ、草津の湯量をそこが物語ってると思うんですが、もう、そのね、なんだろう、その広さに圧巻だし、なんですかね、心が癒されていきます。 一回入ってもらわないとそのどう癒されるかっていうのを説明しづらいんですがいやもちろんお湯も素晴らしいし効能とかそういうのも素晴らしいんですけどでもそんなことよりあそこまでの行く道すがら小さな入れないですけど源泉が湧いてるところがたくさんあってそこを通ってまず行く道すがらも素晴らしいしでそこにこうから冷えた体そこまで登るまでこう冷えていくので冷えた体を西の川の温泉で温めるっていうのも本当に。 普またその草津温泉ってこう何ですかねおまんじゅうを配ってるところがあったりあと、まあ、ダンベイさんっていう私がすごくよくしていただいているあのお店屋さんもあるんですけどそこだと道沿いで鮎とかイワナを焼いてるんですね串に刺してそれを食べながら狭野川原に向かうこともできるしあとおせんべいとかも食べながら歩いていけたりですとか。 そしてまたですね冬でも草津は雪が積もらないように道路の下にお湯を流して道路が凍ったりしないようにしてるんですねだからこう冬に皆さんが遊びに行っても雪が積もってないから歩けたりする全て転んだりしなくて街を散策したり湯畑周辺を歩いたりすることができるようになってるんですよそういう来るお客さんへの心遣いとかも私は本当に好きで。 草津のお祭りに参加しちゃうぐらい草津が好きなんですが、まあ、その自分の何でしょうねその後遺症を治してくれたっていうのもあるからっていうのもあるんですがまあほに素晴らしい町だし素晴らしい温泉なのでぜひ行っていただきたいなと思いますまた夢巡りもねできるようにたくさん共同温泉とかもある場所なのでぜひ行って入って体験して免疫力を上げてコロナウイルスに打ち勝っていきたいと思います ということで今日はそんな感じで